さて先日のこの h s t t v ではあの「なんじゃもんじゃ」をやりましたけれども、はい、まあやってて思ったのが、うん、どうしても何回もやってると昔の名前に表されるよね<笑><笑><笑>ていうことで<笑>今日は「なんじゃもんじゃ」別バージョン第2戦全部変えて。 似た何となくえなんか着ることですかあ〜 なんかわいい あありですあーかる<笑>おー、うん、かだないー<笑>なはいいいいねぎ三等ある<笑>ええー、どうううしよよよこれ名前つけようー<笑>もうちょっといい名前箸 足なれうわ い, オオいいいいいいくなうあこ気気持持ちち悪悪的にんかジャンルばっかだなー<笑>名前っていうよりは。<笑> っすっげえ早めいけど、あんた、俺に恨みでもあるのよ。<音楽><笑><音楽> じゃポニーが。<笑><笑> 叫びみたいななんか ロ, ロックやってそう<笑>えうーんなんか足震えてるから臆病で臆病臆病臆 病, 臆 病, 臆病ってあなたをつけられたくないな<笑>う<ー> ん, <笑>うーん誰が悪いなんかん、だろうな<笑>夕張目の湯張目の湯張り目の湯張り目の湯張り目の湯張張目の張目の この辺半分ぐらいきっと<笑>。はい。新しい。また新しいな。え、ごめんマットにしか見えないからま、青マットでいい。青マット。<笑>あ、それか青マ、青マ。青マ。青マ。青青青青青<笑>名前っぽくね。しないとね。新、うん、し, しい。新しい。鈴木ね。 オオレンジデビューオレンジデビューオレンジジリリーしねーおしゃれーしくなーえパプれあのリカあのそややったらららかかるからやめて<笑><笑>に出せないから<笑>盛り流せ お, ー お, ーおー持ってったな。 フフフフ。<笑>プリー これでいい<笑><っ><笑><笑><笑> あったなな影、うん、影薄いんだよ影薄いいいいんんんだだだよよよ印象そいつあ、走<笑>っかしいしたか。<笑>めっちゃ ええええええー、っ シ<笑>、ね、<笑>ーソーも取って。 取らないね<笑><笑>。<笑><笑> 黄色いいいやかのがこと言う毛<笑>玉。 見たの<笑>何でもある。<笑><笑><笑><笑>何子供の頃にそんなシーソーの取っ手にトラウマがある<笑>まあ昔ちょっと痛い前は見たよねよにいい あ, ー<笑>あーやっ りました う, ん、もう覚えてなかかった言<音声>まいろお誰だ<音声>誰だ言言ええななかかかっったたたらこのりにいゃあ、ちっ<音声>と。<音声> シュ ー, ーの元手<笑><笑><笑><笑><笑>何やねん<笑> よし。絶対に言なくいいのこれはダメだったやられたなやばいは3人はしたいるんだけどはしたが3人いるんだけどここに3 3 5いる ね, <笑> 335ったねはははははははは三はははははははははははははははは枚ははは枚はは おーおー<笑>前半すごい飛ばすだよね<笑>前半でもう勝った感じがする、ね、うん、うん、いということで、ね、あのこの前のあれはねやっぱりあのカオのキャラクターを覚えてるんであれですけれども今回も初めて見るキャラクターばっかりで<笑>、うん、やっぱキャラクター変わるとさ変わるよねそうだねうん覚えてなくてまずこいつなんだっけってなる<笑>、うん、ということでえー バリエーション二つあるんで何でもじゃ皆様もよかったらぜひやってみてください、はい、ということで以上 HSTTV なんじゃもんじゃへんでしたイエーイ最後一回叫んでいいいややめとこや<笑>めた<笑>なんでえあれもう1回叫んどっかなーってあー懐かしのあいつを呼ぶの 発ばかしろ<笑>うたなんかいろんな関係合所ごめんなさい。<笑>